さて、じゃ あ, あの、どの程度、その、えーと、計算量がですね、改善するかということで、これはの定理として、えー、とまとめることができます。とここでの定理は次のようなものです。えっ、ー、と、十 N 桁の整数の乗算の計算量は、えっ、ー、と、θ の n のログ3乗で見積もられるというものです。 ここでのログはですねあの、LG と書いておりますけれども、あのこれはこのテキスト特有の記構で2を定とするの対数であることに注意してください。で、えっ、ー、と、だからどのくらい果の改善しているかっていうと、この N の指数ですね、えっ、ー、と、2を定とする3のログっていうのが、あと後で出てきますけれども、だいたい 1.5 いくつということで、 2よりは小さいわけですね。ですので、あの、ほんの少しですけれども、その、まあ、通常の、えっ、ー、と、素朴な乗算の計算量よりも、その計算量の見積みが改善されているということが言えます。まず、結論はそういったところで、で一応、ここからはその、あの証明のアウトラインを述べていきたいと思います。えっ、ー、と、ここで証明ではですね、この2の n 乗桁の整数 a と b の乗算の計算量を t という関数で表すことにします。t の2の n 乗というふうな関数で表します。この、こんな感じですね。えっ、ー、と、ただし t の1は1ですね。t の1を1として、それからラ a r g e n を2の n-1 乗とします。そして、えっ、ー、と、今、この a と b ですね。a と b が、その、まあ、 えっ、ー、と、10の、えっ、ー、と、ご、う、めんなさい、えっ、ーえー、と、今、えー、と2の、あ、これ、ラージ n が2の n-1 ですから、今、例えば2の n 乗桁の整数ですね、a と b が2の n 乗桁の整数で与えられていたときに、えー、まずこの a をですね、a と b をそれぞれ上位2の n-1 乗桁と下位2の n-1 乗桁の整数の和として表すことにします。 で、この時に、その A と B の積を計算しようとしますと、その唐津ばの方法で計算するとですね、その2の n-1 乗桁の整数の乗算が3回現れることになります。どこに現れるかというと、今この黄色でハイライトした部分ですね。えっ、ー、と、まず A1B1。それから2個目は A1-B0×B0-B1。3個目は A0×B0。 でここの3回ですね。3, 3個ですね。えー、現れると。で、2の n-1 乗桁の整数の乗算が3回現れまして、ここの計算量は、3×t の2の n-1 乗 と,、えー、と。2の n-1 乗桁の乗算の計算量を t という関数で表してましたので、まあ、こういう形で表されてきます。で、もう一つ、2の n 乗桁の整数の加算というのが4回現れまして、 で、計算量が、これは 8×2 の n 乗で抑えることができます。その理由はこれから述べます。その理由はこれから述べますけれども、一応この2つを認めますと、この全化式を解く問題になるわけですね。うんと2の n 乗桁の掛け算の計算量が、2の n-1 乗の掛け算の計算量の3回分プラス 8×2 の n 乗と。この全化式を解くことで、この 2の n 乗桁の整数の乗算にかかる計算量を見積もることができるというわけです。えっ、ー、と、では、あのこれからですね、この下の方にあるこの2の n 乗桁の整数の加算4回で計算量が 8×2 の n 乗で抑えられますっていう話を、内訳をちょっと説明します。と、まあ、先ほど出しました、このですね、計算に現れる加算の回数を見積もるわけですね。 で、まず、2の n 乗桁の加算が何回起こっているかっていうのを見ていきますと、最初に、この a-a0 の計算、それから、えっと、b0-b0、b1 の計算ですね。この部分で、えっと、2の n-1 乗桁の加算が2回なって起こっております。 でえー、と2の n-1 乗桁の加算が2回起こってるんで、これを2の n 乗桁の加算1回分とみなすことにします。いいんですかねあのだから2の n-1 乗桁の加算が2回あるから2の、これは2の n 乗桁の加算1回分だというふうに 変, あの、まあ、変換するわけですね。でそれから、えーと、2の n 乗桁の加算というのも実際にあってですね、これは、えーと A、こ, のこの積プラス a1 B1 プラス A0B0 このカッコの中の計算ですね。このカッコの中のこの加算っていうのは2の n 乗桁の加算の数の加算になっていて、これが2回あるということになります。で、最後に、この一番外側の加算ですね、この2つのプラスの部分を計算するんですけれども、これがですね、実質的に2の n 乗桁の加算1回になっているというのを、 えー、説明したのが次の次図ですと本来ですとあのこの桁ですねこの桁全部の数の大きさをまとめるとこれ2の、えー、と n プラス1乗 の, こうあの長さの数になってしまうんですけれどもただよく見てみますとこの最初の数ですね a 1 b 1る1 0の 2n 乗っていう数とそれから次のこの括弧る1 0の n 乗っていう数と a0b0 っいう っていう数3つの数ですねこれはの桁が少しずつずれてるんですねで。どのぐらいずれてるかっていうと、あの2の n-1 乗桁だけこうずらしてあの計算するわけです。そうすると、実際にその加算が起こっている箇所っていうのは、えー、とこの2つの数がの桁がですね、重なってる部分ですね。この重なってる部分、1つはこ の, この上の重なり、もう1つはこの下の重なりと。で この上と下の重なりの分だけ、その、実際に加算が行われていると。で、その重なっていて、桁が重なっていて、加算が行われている分っていうのは、実はこれ全部まとめると、2の n 乗桁ですよ、ということなので、その、まあ、ここで加算2回やって行っているんですけども、実質的に2の n 乗桁の加算が、あの1回で済ませることができます。ということで、えっ、ー、と、先ほどの、あの、話とまとめると、 えー、とまずここで2の n 乗桁の加算1回、次にここで2の n 乗桁の加算2回、最後にここで2の n 乗桁の加算1回ということで、えー、と以上で2の n 乗桁の加算が4回分ということになります。で、えー、とその計算量がですね、その 8×2 の n 乗で抑えられる、えー、とわけなんですけれども、えー、とこれあの、えっ、ー、と、その、加算のアルゴリズム、 1桁の数の加算を行う時には実質的には加算2回行うという話をしました。えー、と1つはそ の, その桁の数自体の自身の和ですねで。もう1つは下の桁から繰り上がってきた桁との数との和ですね。 で、だから、そこの、その桁自身の数プラス繰り上がりとの和をするので、1桁の加算を行うのに、2回加算が必要だという話をしました。ですので、2の n 乗桁の加算を1回やるには、まあ、計算量は 2×2 の n 乗で抑えることができると。で、その演算は4回起こりますので、まあ計算、全体の計算量は 8×2 の n 乗で抑えることができるというふうに、あの、あの結論付けることができます。ここまでいいでしょうか。 はい、そうしましたら一応この全化式をですねあとはこうまとめてザ、えー、ざっと計算していきますとまあ基本的にはこ の, 2の n t の2の n マイナス1乗っていうのをどんどんどんど ん, どんその、えー、と t のより下の小さいべきのところまでずっと展開していくわけですねで最終的には、えー、とこの一番下のような式になるまでこう展開することができます で、まあ、このような形で、あの最終的にこの全化式を展開していきますと、うんとまあ、この t の2の n 乗、t の0 2の0乗か、t の1は1ということになりますし、それから後ろ側の括弧の部分というのは、えっとまあ、よく見ますと、これ公比3分の2の等比数列の和ということになりまして、この部分は1 6る3の n 乗 -2 の n 乗という形でまとめることができます。でまあ、以上のようなことで、 式をまとめていきますと t の2の n 乗というのが1 7る3の n 乗マイナス1 6る2の n 乗ということになってこれは3の n 乗に比例するということでまとめることができますであと t の2の n 乗イコール θ の, の3の n 乗からですねあとはこのログの定を変換することによって この計算量はタの n のログ3という、ログ三乗ということでまとめることができまして、で、このログ3というのは 1.59 より小さいことが分かっていますので、これは n の 1.59 乗よりも小さいというように見積もることができます。ちょっとこの件の計算は多分皆さん各自でチェックしていただくとよろしいかと思いますので、後でチェックしてみてください。 えっと、まずこ こ, でです こ, こま で, です、ね、この唐津波のアルゴリズムで整数の乗算を行ったという話をしました。それでしょうか。では次に進みたいと思います。